韓国内では結構な波紋を呼んでいるようですねどうも政治いろいろの学なぶです6月7日に報道されたいわゆる元徴用工裁判における原告敗訴の報道を受けて韓国内ではさまざまな反応が出ていますその一部をご紹介します まずは中央日報の記事を一部引用します。韓国の裁判所が韓日関係に投げた次元爆弾のタイマーを自ら止めた。ムンジェイン政府に入って韓日間の悪循環の出発点に他ならなかった大法院最高裁の強制徴用被害に対する保証判決を下級審で覆した。ソウル中央地裁民事合議第34部。 部長、キム・ヤンホが7日、日本の先般企業に強制徴用被害保障の責任を問えないと判決し、ムンジェイン政府は任期内に、韓日関係の改善に向けた自律上最後の糸口をつかむことになった。裁判所が10日に予定されていた宣告規律を繰り上げて言い渡すことで、11から13日、イギリス・ロンドンの主要7カ国、 G7 サミットで、ムン大統領と菅義偉首相が会談する構想にも肯定的に働くものとみられる。同時に、韓国政府は日本との和解と徴用被害者のための正義の実現という二党を追うということが問われている。その間、政府は司法府の判断の尊重と日本との関係改善への努力が相反する構造的な矛盾に陥っていた。 司法府の判断を尊重すれば、2018年大法院の判断により、日本の先般企業の資産現金化など強制執行を通じて、被害者に賠償するのが当然になるが、この場合、韓日関係は回復が不可能な状況に陥るのが目に見えるためだ。とのことです。以前アップした動画で韓国側は、原告敗訴の判決を出したのだから、 日本は感謝するだろうと勝手に考えているとみて間違いないと思われるという趣旨のことを述べさせていただきましたが案の定ですね。ムンジェイン政府は任期内に韓日関係の改善に向けた事実上最後の糸口をつかむことになった。主要7カ国 G7 サミットでムン大統領と菅義偉首相が会談する構想にも肯定的に働くものとみられると まるでこれが日韓関係改善の第一歩だと言わんばかりの論調です。韓国側は大いに勘違いしているようですが、この判決によって日本が感謝し、日韓関係改善に動くなどということは絶対にあり得ません。今回、たまたまソウル中央地裁は原告敗訴の判決を出しましたが、その前に大法院がすでに、 被告、日本側敗訴の確定判決を出しているんです。今回の裁判についても、まだまだ地裁における判決で敗訴と出ただけであり、原告側は大法院判決に反するとして、即時控訴の意思を固めていると報じられています。雰囲気次第でどうとでもなるのが韓国司法です。この先また雰囲気が変わった場合、いくらでも判決が覆る可能性があるんです。 それに、そもそもの話から言えば、このような裁判が起こること自体が日韓請求権協定、国際法に違反しているんです。地裁がちょっと日本に侵赦した判決を出したからといって、韓国の国際法違反の状況は何ら変わりがないわけです。日本が言うことはこれからも一つです。国際法を守れ。これだけです。 中央日報はこの記事の最後を以下のような文で締めています。静岡県立大学の奥園秀樹教授は、韓国が変化の動きを見せているのに、日本だけが対話しないと強硬に対応する場合、日韓問題を超えて対米問題になる可能性がある。アメリカが圧力をかけるかどうかによって、日本政府も動くしかないと話した。ことさらに、 日本の教授ということを強調して談話を出していますが、この奥の秀樹という人物は、元 NHK 朝日新聞の記者出身です。出身やその研究内容から見ても、ゴリゴリの新刊派といっていい人物です。その人物の主張なので、はっきり言って戯言ごとと切り捨ててしまっても何ら問題ないと思われます。奥園教授は何か勘違いをしているようですが、日本は 対話しないとは言っているわけではありません。国際法を守れと言っているんです。ボールは国際法違反を是正しない韓国にあるんです。国際法を守らない状態の韓国を相手取って対話をする意味が一体どこにあるというのでしょうか。対話をしたければ、まず国際法違反の状態を是正しろというだけの話なんですね。判決動向でどうにかなる話ではないんです。 中央日報は、新米反中、緩やかな反ムンジ文在寅の新聞ですので、何とかして日韓関係を改善方向に向かわせ、それをスタート地点として、何とかして新米政権を作りたいんでしょう。藁をもつかむ思いでこういう記事を書いたのは分からんでもないですね。ただ、今回の判決はいろいろな意味で韓国内に波紋を読んでしまったのも事実です。左派系の代表的な新聞である ハンギョレ新聞の記事を見てみましょう。7日、ソウル中央地裁が強制労働被害者たちの損害賠償訴訟を却下したことは、日程の不法行為に責任を問うことができないという内容だけでなく、最高裁の全員合議体の判決に逆らったという点でも注目される。特に、日本企業に対する強制執行が行われれば、日本はもちろん、 アメリカとの関係も損なわれかねないとして、極めて異例の司法外的判断まで示し、放送会からは非常識的だという批判の声も上がっている。ところが、同地裁は、この事件の判断は、全員合議体の判決の少数意見と結論的に同じだとし、当時の個人請求権も消滅したと判断した最高裁のクオンすぎる判事と、 ちジェヨン判事の少数意見に従った。さらに、全員合議体の結論、多数意見について、韓国の最高裁の判決であるが、植民支配の不法性と、これに基づく徴用の不法性を前提としており、このような判決は単に国内法的解釈に過ぎないとし、日本を含めどの国も、 自らの植民支配の不法性を認めたという資料は存在せず、国際法的にもその不法性を認めた資料がないとまで述べた。最高裁の判断を批判するような表現だ。さらに、同地裁は、原告側が勝訴して強制執行が実行されると、対米関係が悪化して安保が不安になるという事件の争点と無関係な主張まで判決文に含めた。地裁は、 請求を任用する法案の判決が言い渡されて確定し、強制執行まで完了した場合、国際的にもたらされかねない逆効果があるとし、強制執行は国家の安全保障と秩序の維持という憲法上の大原則を侵害するという判断を示した。同地裁はまた、請求権協定で支給された3億ドルは過少であるため、被害者の 賠償請求権が含まれたとととみななすことはできないという原告側の主張に対し当時立ち遅れた後進国の地位にあった大韓民国とすでに経済大国になっていた日本国との間で成立した過去の請求権協定を現在の物差しで判断するのは誤っていると反論した。さらに当時大韓民国が請求権協定で得た外貨は、いわゆる ハンガンの奇跡と評価される世界経済史に記録される目覚ましい経済成長に大きく貢献したとし日本の貢献を強調したとのことで韓国左派の激怒っぷりがよくわかるような記事になっていますねハンギョレ新聞は典型的な左派新聞であり新聞人派の筆頭と言ってもいい新聞ですそのハンギョレ新聞からすれば 文大統領に裏切られたと思っても仕方のない判決だったのでしょう。原告の訴えを退けるばかりが、反岸の奇跡まで日本のおかげとするのは何事かといった感じです。米韓首脳会談や G7 といった外からの評価を気にするあまり、韓国内の右派左派の大分裂を引き起こしてしまった今回の判決。ここまでしておいて、この先の G7 で 何の効果も上げられなかった場合、来年の次期大統領選挙にも影響を及ぼしかねません。東京五輪ボイコットの話もそうですが、韓国人というのはなぜこうも自ら積んだ状態にしてしまうんでしょうかね。やはり考えの足りない人たちという言葉がしっくりきてしまう感じがするのは私だけでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。